これぞまさしく韓国という国が集約されたようなニュースですね。どうも、政治いろいろの学部です。ムン大統領が突然発表したコロナワクチン接種 70% 完了の目標を11月末から10月に繰り上げるという談話ですが、その陰には先日仮釈放された サムスン電子副会長の影があるのではというニュースが報じられています中央日報の記事を引用します韓国のムンジェイン大統領が15日幸福節の祝辞でコロナワクチン接種 70% 完了時点を従来の11月末から10月に繰り上げた背景がサムスン電子のイ・ジェヨン副会長の役割と 関連ががあるるののではないいいかという観測が出ている青瓦台のパクスヒョン国民疎通指摘は18日、ラジオインタビューで文大統領の発言に対して、すでに確保したワクチンをしっかり調整して進めれば十分に目標に到達することができるという意味としながら、国民との約束なのに大統領の言葉が厳重でないはずがないと話した。 パク指摘は合わせて、モデルナワクチンの国内委託生産企業であるサムスンバイオロジクスに言及した。パク指摘は、委託生産などは許可手続きに相当な時間が必要とされるため、持続的に協議していく問題で、モデルナも直ちに確約できるわけではないとしながらも、この問題はそのような方向、委託生産物量の国内優先供給で 当然協議していくのではないだろうか。見守ってほしいと話した。サムスンバイオロジクスは今年5月、ムン大統領とジョー・バイデンアメリカ大統領の韓米首脳会談過程で、モデルナと数億回分のワクチン委託生産契約を結んだ。供給先はアメリカを除く全世界が対象だ。初めての生産は来月中に行われる可能性が高い。 これに関連して前日、保健福祉部の菅土手第二次官は、8月の供給日程に支障をきたしたモデルナとの対話過程を説明して、ワクチン供給の安全性確保次元、また流通過程の効率化などの側面で、韓国内委託生産物量が韓国内に供給されることが望ましいという意見を出したと明らかにした。 サムスンバイオロジクスの初回生産物量を韓国内にまず導入してワクチンの供給支障を突破するという内容を伝達したことを示唆する言葉だ。パク指摘はこの日インタビューでモデルナが供給計画を口頭で確認した。週末あたりにモデルナから立場が出れば国民に嬉しい気持ちで報告することができることを願うとしつつも 口頭合意の具体的なな内容に対ししては言及しなかったパク指摘はまた、モデルナが供給の約束を守らなくても、目標達成が可能なのかと尋ねられると、大統領の約束は、モデルナの状況にもかかわらず、すでに確保したワクチンをしっかり調整して進めれば、十分に目標に到達することができるという意味としながら、70% 到達以降も、 さらに多く確保するための努力を尽くしていることを知ってほしいと付け加えた。文大統領は最近になってサムスンの役割を暗示する発言を繰り返してきた。13日、パク指を通じて、イー副会長の仮釈放決定に対して初めての立場を出したが、厳しい危機状況の中で、特に半導体やワクチン分野で役割を期待し、 解釈法を要求する国民も多いとし、国益のための選択として受け入れ、国民も理解してほしいという内容が含まれた。2日後の幸福節には、ワクチン接種時期を繰り上げるという発言に続き、ワクチンハブ、半導体グローバルサプライチェーン主導、気候危機対応などを今後の国家目標でありビジョンとして提示した。 この三つの目標のうち革新であるワクチンとサプライチェーンに関してはサムスンの役割が不可欠だ。この日、パク指摘は文大統領の発言などについて、イー副会長がその分野の役割を果たして国民の希望に応えてほしいという原則的な考えと説明した。パク指摘はイー副会長の経営活動の制約を減らすための 就職制限解除に関しても国民が望むことがあるのではないだろうかとし、国民的な望みがあるので、それに対する努力を尽くして希望に応えてほしいという気持ちを文大統領が明らかにしたと話した。パク指摘は、ただし、クリスマスや来年の3一節、独立運動記念日などを通じて、文大統領がいい副会長に対する謝免を検討する可能性に対しては、 大統領の固有権限である斜面権に対して言及するのは適切ではないと一線を画した。とのことです。文大統領はもともと大統領就任時に公約として財閥解体を掲げていたはずです。これは前政権である朴槿恵政権が財閥や側近、官僚らとの癒着にまみれていたことも影響されていると見られています。 サムスン電子副会長のイ・ジェヨン氏の罪状は収賄罪であり、まさしく財閥解体への一筋の道だったはずです。ところがです。ワクチンの確保が思うように進んでいない状況を鑑み、文政権はあさましくもイ・ジェヨン氏を仮釈放、自分たちができなかったワクチン確保の任意に当たらせようとしているんではというわけです。文大統領はイ・ジェヨン氏の仮釈放に当たり、 国益のための選択であり、国民に理解を求めると述べたとも言われています。このニュースはある意味で韓国という国を余律に表していると思われます。韓国は法治国家ではないということです。イ・ジェヨン氏はサムスングループ創始者の孫であり、四代目会長の長男でもあります。副会長という役職ですが、実質的にサムスングループの経営トップと言っていいでしょう。 2017年2月、いわゆるチェ・スンシルゲート事件に関連していたとされて起訴。2017年8月には懲役5年の有罪判決を受けています。その後、2018年2月に一部が無罪となり、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年に減刑され、釈放されています。ところが、2019年8月、韓国大法院は突如、 二審判決ををすすべて破棄ソウル交際に審理差し戻し戻命じますそして2021年1月に懲役2年6ヶ月の実刑判決を言い渡され、イ・ジェヨン氏は上告を断念したことによって刑が確定、服役中でした。イ・ジェヨン氏がここまで必要に追われたのは、ムン大統領の財閥解体という目標もありますが、 パククネの売りと見られていたこともあるんではないでしょうか。イ・ジェヨン氏が起訴された2017年2月といえば、まさにパククネ弾劾の嵐が吹き荒れていた時期であり、パククネ前大統領と共に我が世の春を謳歌していたイ・ジェヨン氏は、パククネ王朝の崩壊とともに自身も獄に繋がれることになったわけです。本人も上告を断念し、刑も確定していて、不役中の人物を、 いかに国難に向かわせるためとはいえ仮釈放させるのでしょうか。この仮釈放はある意味超法規的措置と言ってもいいものです。これが法治国家のやることでしょうか。韓国という国は法治国家ではなく、未だ中世を生きている未開な国家であると自ら証明しているようなものです。例えてみれば、とある王朝が全王朝を倒して新王朝を打ち立てたとき、 全王朝に忠誠を誓っていた使える駒使いをたまたま捉えたので幽閉。ところがその駒使いが想像以上に使えることが分かり、かつ自分への忠誠を明らかにしたので牢獄から出して使うことにしたというようなものです。そのまんま中国の古代史書に出てきそうな話です。21世紀の今日にこのような未開極まりない政治を平気でやっている先進国が果たしてあるでしょうか 韓国は法治国家ではないというのはもはや我々の妄想でも何でもなく事実と言っていいのではないでしょうか。そのような国が国際法など守れる道理もありません。日本政府もいい加減韓国とはそういう国なのだという認識で動いてほしいものですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、